今日九月十日、九月十日、九月十 日, 日といえば。九、九月十日、九一ゼです。九一ゼロ。うん。九月十日といえば。ビデオウォッチパーティービデオ。さバリューナー。<笑><笑>もう。こ回やります。<笑><笑>ね、いきなり対応しましたけどね。もう一回じゃ<笑><笑>大丈夫です。そうですね。はい。せーの。 ビデオウォッチパーティービデリパー VO2。 そしてビデパボリューリ Vol.2 この配信はですね舞台や配信イベントもみんなで一緒に見たら楽しいよねということである映像を見てシスターそして TMC メンバーがワイワイとコメントしながら一緒に見ようという企画でございますしい、えー、本日 MC をやらせていただきますスーパーでよく合いそうな男ポ、えー、モチーですよろしくお願いします、えーえー、しメジ並んでるポモチーです えー、そして、はいえー、この配信を盛り上げていただくゲストを紹介したいと思います、はい、まず赤い服の方からお願いしますはいスーパー飲み会芸人エンジョイジョイイェーイエイェー イ, ー イ, ー イ, ー イ, ーイまだ知らんだー<笑><笑>打ち上げ打ち上げ<笑>早いな<笑>早い早い早い早いですはい、はい、そしてはい私、世界中に笑顔が元気だバントマイムをお届けしております シスターヒロミと申しますシスタって大きな声でその場で大きな声で大きな声で呼んでくださいせーのシスタ ー, スターセンキ<笑><笑>よろしくお願いしま す, いしますはいえー、はい、今回はこの ゲストにお呼びして、えー、いただく見ていただく今回のテーマは劇場的ビフォーアフタ ー, ー。8月15日から約1週間にかけて、はい、こちら都内で唯一のパントマイム専用劇場スタジオのエバーでエバーのこちらをですね大リニューアル工事の方を行いましてそちらの様子をですねこの3人で見ながらワイワイ喋っていこうという企画になっております。はいえー、今回 初めてこちらを工事改装しましたけども、そうです大幅改造ですね。うん、大幅改造ですよね。ししねえお二人は工事の時はどういう作業をされました？<笑>何やっもうあのあれやったりこれやったり。<笑>あれやったりこれやったり。何したりこれしたり。<笑>意外とこう見えてねいろいろできる。そうなんですよ。企用なんですよね。あの大通り以外はね得意<笑>なんです。大通りじゃないですか。大通りで人集めるのが一番苦手なんです。苦手なんですね。<笑> 食器棚をてくださってそうです、ねはい、あとは天、はい、あとは天天天天井井井井もも壊壊壊壊して、うん、天井壊したた天井壊しないですねいなかったねいすねのうちシスターも天井壊しまして。はいはい であの黒いペンキをねみんなで 塗, ったす、ね、塗りましたね筆でしていただきましたよ本当、はい、と, というようなこう作業をしてまいりましたけども、えー、まずこのお二人のね、うん、そういう奮闘を見ていただく前にですね、うんえー、こちらスタジオエヴァの歴史についてちょっと映像をまとめておりますので、うん、はいそちらの方をまずご覧ください、はい、コメントもねちょっと来てますね、はい、あ来てますね待ってましたましたね待ってました ね, っ, した ね, まましたねって言ってますねはい。 じゃあどうぞ映 像, 映像の方。どう ぞ, ーどうぞーどうー。あパフだパフーー。モザイクはなんかやらかしたから。か ジョイさんですね。若い。細<笑>い。うわー、<笑>チャーんだ。細いですね、チ細いですね。すね<笑>まだ胸も、ね、すごい。いやー若 い, 若若い、ね。若い。だいぶ前ですね、これね。チャー。お茶のパートワークやってるじゃん。こちら照明の方は、えー、劇場で使っていた照明の方は、美術館のディスプレイ用のランプを立って用意するメインライトで。<笑>えー ちゃんとパントマネをして痩せたらいけべ<笑>痩せたらいけるって超えてきたり<笑>ます。2014年総集東京マイムカレッジは新天地を求めレンタルスペースパフォーサ ー, ー新天地の東北新宿区新大久保にありますスタジオエヴァにスりジ オ, ジオまし た, ましたそれでは6年前のスタジオエヴァにタイムスリップしてみましょう で, ってでー、で、で。六年前。六年前はですね、まだ会議室用のレンタルスペースだった。そうです、えー、ですね、床はね、こんな感じで。これ、俺知らない。いや、これ本当ね、あの、不動産屋さんと一緒に来た時みたいな、大事の。見せてもらった時たの。あほら。で、このピンクの、で、ね、この木、木をこの後もらって、はい。あの、床にしたんだけど、皆さあ、あの、客席の今つ。 アシスタントのポーションを筆頭にどんどんどんどんとスタジオ化をしていきます初めてのスタジオでのライブ中継ですねライブはですねこちらパンで使われてた照明をよく使うだけのまだ今とはまだ健康的な存在の器具で作、ね、りましたあれから6年、ね、照明を年20六以上用意しを用意すおお<笑>すごい、ね この映像を見てですね、うん、パフ時代とこのスタジオエヴァとで広、ま、さんもま機材も全然違いますけども、うん、ジョイさんは映ってましたけど、ね、エヴァとパフ両方体験しているわけ、ね、ですよね<笑>えとやっぱり違いとかはやっぱりあるんですかパフは、ね、本当にパフ初回のライパーから出ててでチャーハンやったりいろいろやったりで、うん、エヴァは中盤ぐらいから。 はいあのうん、一時期、幽霊になってたり、いなくなってたり、ね、で、か、ま、っあり絵馬でやったらあ、全然違うな、照明もあるし、その時も照明もできてて、うん、暗幕もあったし、綺麗な、うん、で音楽卓もあって、うんまあ、作品は作りやすかったです。まあ、作ってないんですけど<笑><笑> え、パフ時代の俺だったら、もっといい作品作ってたの。ああ、<笑><笑>ああ、そう、ね、作り込んでた、ねね、な。で、<笑>まあ、コメントでもありましたけどね、うん、痩せててイケメン、痩せてるとイケメンなんですね、ジョイさん。大丈夫です。あ<笑>あ<笑>、そう、残念だな。なんか、えー、<笑>残念じゃないか。<笑>え、シャスターはこちら、スタジオエヴァに。 はい、いですかそうエヴァという名前をねシスターは、ね、命名させていただきましたけれども、はいまあ、あのシスターはパントレン伝道誌でございますから伝道誌がエヴァンジェリスト、はいね、そのエヴァを取りましたこの自覚がとってもいいんですよスタジオエヴァの自覚がね、うんうんうんうん、まあどこと ほにゃらっていうスタジオと同じ自覚 な, のでなるほどジブリと一緒なんだ。あ<笑> もう決めましたね。素晴らしいです、<笑>素晴らしいですね。すスタジオ今に変わってやれることってなんか増えましたえ。え、全然やっぱり舞台のスペースが違うからね、うん、大きさもね、うん、大きさも違うし、照明効果も全然違うし、うん、それがもう本当ありがたいよね。うん、劇場っぽいしね。うん、まああのパフスペースの時は本当にね、見といて、見といて出番になったら舞台にのるみたいな。あー<笑>あー、余分だ。もう客席でお客さんの隣で見てんのよこれ。<笑>それで、ね、終わってアンテンで舞台にのる。 ああ、さっきのみたいな、野球のネクストバッターズサークルみたいな感じですよね、そうだねねネクストバッターズサークル、そう<笑>そうスタジオの、えーはい、歴史を振り返ってきましたけれども、はいえー、こちら、パフからエヴァ。 そして今回、ですねニューエヴァと大改造される様子を今度はです、ね、ダイジェスト で, 新 エ, ヴァです、ね、新エヴァです、はいこちら、新 エ, エヴァ、シンエヴァヒーローみたいになっちゃいますけどね<笑>そうなです、はい、新エヴァをです、ね、の改造の様子を今度はダイジェストで、はいはい、見ていただきたいと思います、ああ楽しみ、はいそれでは映像の方、どうぞ。どうぞ ガシガシお待ちしてまーす。<笑> しね、下にブルーシートを置いてみんな<笑>用意準備ー、ねす、スタジオジブリみたいなキャラが多て、ね<笑><笑><笑>は い, いや意外と簡単ですね。 真夏ですよ、うん、もここおもおもんんんでしたっっすにやてていまるななね。<笑><笑> 飛ばん飛ば ん, ん,、うん。ありあり飛ばしてますね。おお、のぶ力持ち。改造改造することのきっかけがあるば教えてください。あ、改造することのきっかけはですね、<笑>ちょっとねあのメインですね、モニャララっていうお店が入っちゃってですね、あの湿気が激しくなっちゃったんですね。湿気の原因ではあのフロトさんがもうこれ症状が出ていみたいな。 塗、OK、ってますね。似てますね っっってますか、うん、塗ってます、ね、塗ってますかど ん, ど ん, ど ん, どん、んんんんねどどどどいいいいいいろなな人がって<笑>ちょっとかっこいいです、ね、んなかっこいい、ね、<笑><笑>あれでうご覧いたた<笑><笑>れ俺だだけえはたたきし映像をこう振り返ってちょっと一つ疑問だったんですけども、はい、あの、ジョイさん はい、作業中の映像あんまりなかったんじゃない作業中は、ね、いろいろ作ってあそ、そうですね作って、これ作って、何やって、これやってで、でもう違う作業あだからこう映ってな い, てない誰もあなたを撮ってなかったそうそう撮ってなかった<笑>あなたの画面がなのにむ<笑>しろん俺が撮ってた<笑>撮ってたもんねあそうだ<笑>撮る側だったんですね撮影側でした撮影側もやってたのでなかなか自分の姿を映せなかった、うん、残念だったです恥 ず, 恥ずかしいです言ってよ見せもんじゃない いでもシスターの、ねはい、ガッツポーズもそうですけど、はい、意外とこんなに細くて力があるっていう。 機材とかもグ ワ, ーグワーって持ったり、あと鉄もバババーババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババああババババババババババババババババババババババババだけですバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ感覚ババババババババババババババババババババババババババ もうガ回ぐっとくるんだけどねこれであのパントマイムにリアリティができます ね, すね実際やったことによってあのね本当パントマイムで壊すこととペンキ塗りパントマイムが上手に な, った、ね、<笑>なりましたねみんな上手になった一<笑>日かけてずっと同じ作業でした、ね、同じペンキを塗るってこ ん, な感じこんな感じっていうのもうすごい身についたと思ます、うん、<笑>確かにそう それはやシスターはこの天井を破壊 す, る,、はい、破壊す る, 塗る、天気を塗るという作業、はい、ジョイさんは、えー、シンクのトイレ前の水回りの、はいえー、キッチンの食器棚を作るという、撮影を す, す, するとい う, うことをやってまいりましたけれども。 まあ、僕もシスターと同じで天井を破壊して、まあ、壊してペンキを塗るという作業をやったんですけどもこれまでの今の流れたダイジェストはですね、はいえー、それまでの前半戦といって、はい、いいダイジェストになっております、はい、なのでまだペンキを塗ったあと今の 現, 在の現在のエヴァの状況を誰もまだ。 知らないと思うので、ま、う、だ、んねはいはい、お伝えしてないから、ね、お伝えしてないので、うんえー、どう変わったかというのをもう、はい、これからで、ねはい、カメラを持ってみんなでちょっと見ていこう。カメラを持って。はい、カメラを飛べるな。はい。飛べるな<笑>、はい。はいはいではえでどうやってどうどうしましょ う, う, うかな。動きましょう。動きますか。カメラ、はい、動きますか。あカメラ動いてま す,、ねますよ。さあさ動いてますかね。はい。 そうで す, うですでね。いきなりちょっと立っちゃいますけど、はい、これ持ってみて一応コメントを拾った、ね、止まったよ止まった。俺が止めた<笑>どういう風に<笑>はいこれ今うございます<笑>寝起きドッキーじゃないですか 朝の4時、カメラがあるんすそれでは、ね、まず、はいえー、狭あ低かった天井がどのように変わったかというのを見ていただきたいと思います。 上がってるんですよ。高さがどうなの、いくつになったんですかね、ねこの天井の高さは。計算するとね。はい。うん、いくつかを、ね。かな<笑>ただこう。 ね壁にそのまま蛍光灯をつけるというちょっとやっぱ高さが出ますよ ね, そう す, ねそうすると蛍光灯もつけました、はいうん、そしてえっと壁白い壁もね塩、はい、気を塗り直して白くなっておりますこれを塗りました、うん、あ、これジョイさん塗ったんですかねあの一部分、うん、安倍さんたちの色になる、うん、あ、うんうんうんうん、手伝いこれもちょっと手伝い楽しかったいいですね全体的にやっぱこう白と黒っていう色がシンプルでかっこいいですよね劇場、うん、劇場って感 じ, て感じあ きました ね, ね。天井がいくつだったのか。<笑>本当にね、あのー、白黒になって、あれですよ、なんかね、集中力が出たというか、うん、本当。天井がなくなって、すっきりした感がありますね、うん。高くなった感じ、だって、はい、照明からも、はい。すごい技、それ。何ですか<笑>そ。その技、すごいです。<笑><笑>そこす、<笑>そこですの<笑><いや><笑>、はいまあ。はい、すごい斜めってるけど、いいのね、あそこね。 大体の高さがはい、はい、おいくつでしょうか？え？下から下ろしておろしてこのままおろす？そうそう。っをしてはいはい高さがで、はい、高さが3000、ね、です。3メートル3メートル3メートルになりました、ね。やっぱ天井が上がった照明が当たる角度とかもやっぱ変わってくるじゃないですか。す照明のバーが上がったので。はい前はいくつだったの前はこの白いところがうんうんでこの設定 で, で, で センチぐらいあとできればね、このジョイさんが作ったという、はい。 シンク周りを見たいんですけども、ただちょっとカメラがね、移動できないの で, で、ね、ぜひぜひね、確認しに来ていただきたいですね、はい、美しいシンク を, 美しいをえ、はい、そこも見に来てほしいなと、シスターの塗装も見て、見てほしいです、<笑>はい、こういったね、はい、ちょっとやっぱこう前はまだスタジオ、練習する場っていう感じでしたけども。うん してしまいましたけれども、はい、はい、映像が途中の時再開します。はい、したいと思います。さあそこから再開いたしますか。かししうかそうですね、スタジオの<咳>状況を、はいえー、多分見ていただいたところで、うん、終わったとですどここ。どこで流れてライブは。ええー、東京マイシティのチャンネルストーンのチャンネルで。チャンネルで、生、まあ、配信で流れてますああ流れてますね。すはい流、流れてます。あ流れてます。流れましはいよかった。はいよかった。はい<咳> はい、東京マイムシティのビデオパオリューム2というところで、はい、えー、YouTube 配信されております、はいはい。はい、YouTube の方始まりました。東京マイムシティのチャンネルの方、はい、始まったいや、ちょっと時差があるかもしれないです、ね。そうですね。そうですね時差がある、はい。はい。えーね、こ約8月25日からですね、一、えー、週間かけて工事をしてまいりましたけれども、はい、えー、もう一度あの感想になるんですけども、はい、お二人、えー、このスタジオを見てどういうような。 うん、なんかあの、やっぱり天井が高くなるだけでクリエイティビティがが、ね、上がってきたなっていう感じがして、うんうん、な落ち着く空間になったのでとても嬉しい感じでございます、私といたしましたはい、はい、はいちち、はい、ちょょ何かかありますか少々待て、はい。ということで、えー、YouTube 戻ってまいりました、スタジオにはリフォームして、はい、やっぱりもうそうそう天井が高くなって開放感があふれるので、うんうん、なんかお客さんも。 こう見てるときに圧迫感なくストレスフリーで見られるのかなと思っております。うんうん、これがね本当にこういうご時世じゃなかったら30、40に入っても前みたいなこうギュウっとした感激ではなくちょっとリラックス感が増えるかなと思いました。なるほど、ありがとうございます。うそうだね、ちょっとおす目なコメントして、はい、<笑>ちょっと意外だったんですけど。<笑><あー><笑> <笑>急に振られたから真面目だね。はい、でねネタネタ見えな応援、ね、<笑>すごい真面目だ。<笑>ありがとうございます。はい。いはい、えー、こう新しくなったスタジオエヴァなんですけども、はい、えー、今後初公演がですね、10月にございます。10月です。はい。えーえー、10月9日から11日、えー、細川ひろみファントマイム公演、はい、ブラインドピクチャーがえー、初公演としてこちらスタジオエヴァにて。 講演が行われます。で、えー、ございます。えー、こちらはですね、え4月の24日から26日に本当は講演する予定だったんですけども、うん、コロナの影響でなくなくこう延期を延期が決まりまして、いししはい今度は10月末の方から。もうたなかだったんだよね。は1月に。まさに。まさに。でもやろう や, やろうやろうって進めてたんですがやむなく。やむなくやむなくということで10月に。 移動しておりま す, ます、はい。はい、こちらの方がですね、えー、劇場公演と配信公演がございまして、チケットの予約が本日からとなっております。本日、はい、本日最近になります。この時間から、この時間から。からとなりますらいはい、はいえー、こちらの舞台なんですけども、えー、シスさの見どころというのは見どころね、はい。あの、ファントマイムってソ ロ, ソロ作品であるのが多いんですけど、今回は舞台ので、はい いつ男子がシスターと一緒に3人出てくださって3人でするアンサンブル部分が結構多いですしかもあのパントマイム作品は15分とか20分とかね、まあ、10分とか短い作品がつながって一つの公演を作るっていうのが多いんですけど今回は本当最初から最後までのトータルな流れの作品一本物 の, の作品ということでねこれ意外とないんですよこういう感じのがね。 それをね、作り込んでおりますので、すごい楽しみにしておいていただければと思います。はい、えー、そういった、えー、とても、うん、な、あのー、珍しい舞台。珍し い, 舞台珍しい舞台。はい、ぜひこちら見ていただきたいなと思います。はい、こちら本当劇場公演と配信公演ございます。値段のほうはですね、えー、前売りチケットのほうが二千七百円。劇場で見るだけ。劇場で見る場合は二千七百円、配信の場合は千五百円で、ええー、感激できますので。ぜひこちらのチケット予約の方。 はい、はい、お願いいお願たしま最新公演は感激三昧さんっていう、はい、あのサイトがございましてそこからチケットをご購入いただけることになってますで YouTube の, あの下のね概要欄の方に後で後でも貼っときますし後で今貼れないね貼れないので、まあ後 で, ね、後で貼っときますのでちょっとまたもう一度見てみてくださいはい、はい、えー、シスターのね、はい、大改造の様子を見てまいりましたけどもこれで新しい くなったね、スタジオエヴァにて、いろんな方とパフォーマンスを通して、お会いできたらなと思っております。ね、せっかくいい小山できたんだから、もうたくさんのパフォーマンス公演みたいね。ジャジャねいそうです、ね、週一ぐらいでみたいですね。二回 で,、ね 2 で, でね、毎週末にやってるみた い, なみたいな。あ、いいですね。もう出産夢でございます。それが本当に、まあね、前も毎週見れるみたいなね。園芸ショーみたいな感じですね。毎週末。そうですね。誰がどうてるよっていう。そう、ね、そうそ う, そう、うん。そんな劇場になってたらいいなと思ってます。ね、そうですね。うん、はい。 えー、こちらスタジオエヴァにてえ初公演がこちら10月になりますけれども、それ以外にもえこちらレッスンなどもこちらでやっております。ワークショップ、ファントマイムのワークショップもやってますこの場所で。はい、ぜひね見に来た方は。 この天井などを見て、<笑>いはい、シスター天井そ天井見ていただいて、ね、あちょっとシスターちょっとムラが出てんじゃないかなとか、<笑>なんではいそこでまれるの、シスターのはい塗りにう思いをはせて、<笑>思いをはせてで、ね、ジョイさんのちょっと台所ちょっと雑音 な, ないかなとかと笑いを取って、はい、はい、<笑>そういうねところも見ていただけたらなと思っております。そこを見てから作品を見て、まあ、見ていただきたいなと思います。は い, い、ちょっと早めに来てください。<笑>皆さんそうです。<笑> ね、じあの30分前と言わず40分前ぐらいからねて<笑>、はいただ、はいて、はいはいえー、30分にわたって、ね、放送してまいりましたけれども、はいえー、最後にですね、この1週間、はいえー、作業をしたときにです、ね、私たちが食べたもの食べたものま た, またはわいわいと逃げた 酒, 酒場は、はい、そういったね、おまけ映像がございますま映像がはいそちらの映像を見ながらお別れしたいと思います。いい<笑> 楽しみ、はい、それでは、はいはいえー、最後、えー、VTR の方になります、それでは配信の方を見ていただきありがとうございました。あ、え、あ、ーえー、あ、あうどうどういい ま, ま, ま, ま,、ね、ましたすどどもお疲れ様で あ、カレーも、ねはいね、カレー持たれてねカだらけです、ね、<笑><笑>いやお昼ごは一人だから、ご飯食べに来てるだけの人がそう、いましたね<笑>あ、バスで。ーフーフ、えーふうふうしましたこれ、二回目の映像です二<笑>回目2回やったのか、そうだそうだ。<笑>りし。いや、いろいろ、差し入れもいただけてねあ、トモチー あ, あ, あ, あ、トモチさん、何食べ ジョイさんおすすめの缶詰です。まあ、いいで缶詰。缶詰食レポコンテストで無理やりし ろ, しろと言われてね。<笑>はい。ご飯があれば食レポをしないよね。でそれがもう。涙出てる。<笑> 辛いのいや、もう、が苦手で辛いてちょっとこちらのカツサンド。 稲葉の大会これはもう1850年、え黒船に乗ってやってきた。<笑>そうでですす、えー、<笑>の話は大体です<笑><いや><笑>い大体 どれいい加減な気づいてであと自分で編集者が作るのやめ<笑>てくださいよ。<笑><笑>